映画が、ティーシーが知らなくても、バツハンになくても、マイナスサイドスコット知らなくても。楽しめる映画ですよし、本当に面白かったです。本物のハーレイクイーンが見れた。こんにちは、ゆりこたいがです。今日は、ワールツオプクレイを見に行きました。やったー、可愛いげなちゃんも、おい。 嬉しいからちょっとイミテーションが来て、あとハリーレイクイーンの鈴木の話をすごく楽しみしてます。え、ちょっと楽しみ。あのなんかストーリーよりがちょっとティッシュとかファッションのことはね。気になるから楽しみです。 の映画を見に来ました明日アメリカまああの世界中にあの見れるようになりましたがちょっと先に見させてもらって DC アンバサーズとしてやっぱり見たいなって気持ちがあったんですけど見てよかったって思いました。 なぜっていうと、まあ、今は当たり前 DC アンバサダーだからねって思ってる人がいるかもしれないんですけど正直ね正直あの前の「スサイド・スコット」とか「あのジャスティス・レイグとかはこの3つなかったかもしれないですねあの、A がすごく良かったなんですけどストーリー的にはうーん って思ったんですがこの新しいハーレ ー, クーンの映画がもうマジで面白かったですいろんな意味ですっごく面白かったですなんか映画もあのすごくあの素敵だったしファイト C はものすごくめちゃめちゃ良かったんですようわーってて 今回のアクションがフーダのアメリコミとか。まあ dc が出てるキャラとはだいたい男ですよね。だからパンチとかちょっと強い戦いが多いし、私は普通に見てるんですけど、今回女性がメインになるから、そのファイトの仕方が違うんですよ。で違って。あとはちょっとリアルな感じしてたんですよね。なんか本当女性もできるの？ファイティングが。 なんかスタイリッシュだった。簡単に言うとオシャレこの映画は男にボコボコするということです。マジで気持ちよかったんですよ。なんかセクハラされたの女の子とかパワハラされたの女の子いろんな大変なあのなんかシチュエーションで見てでもこのシチュエーションはただパンチじゃなくてあるんですよ。 リアル世界にものすごくあるから造成に生まれてつらい何回私も思ったことあるんですよここに何が入れたいなってぐらい思ったことあるからなんかその英語見て気持ちいいなって思ってますあとはやっとかっこいい強くなるでも元気の女性がなんか中身が多いと思うんですよこの世界は私はもうそうだしなんか あの強いだから怖い、じゃなくて強いだからこそ、いろんな元気で明るくて、いろんなリベンジしてくるの、女の子っていうのメッセージとか、そういう絵が見えたんですね結構最近が、あのー、自分のチャンネルにも、あのー、出してるんだけど、文化の違いとか、まあ、あとはちょっと日本 人, だな日本人の男性とか、日本人の女性とかの比べると。 なんかで見たんですけど、やっぱりこの映画がなんか最近があの男から上着されたとか、あの最近別れたとかセクハラされたとか、結構いろいろちょっと女性大変な世界中にあるの方が見た方がいいと思います。ななんんかか結構その意味でいろことがあの出てくるから、 この映画は、ジョーカーから振られたハーレークインの映画スタートです。だから最近なんか恋愛に落ちたとか、ちょっと悲しいストーリーぐらいの女の子があったら多分めちゃめちゃ気持ちいいんですよ。あ、私も同じことやっちゃったとかめっちゃあるんですよ。何回もあるんですよ。だからなんかきっと女性もこの気持ちをものすごくわかると思います。 スーサイドスコードが出た時にハーレークインのコスプレしてるの子がすごく多いしハーレークインが好きの子がすごく多かったんですけど皆さんスーサイドスコードは見たことはあるのかなって思ったんですよなんてっていうこうなかなか調整がそのアクション映画とか DC とかア メ, アメリカンコミックスが好きな子が少ない気がしますねでもその時はワンって出てきていやー このハリクイは本当に見てほしいなぜというとこの映画が DC が知らなくてもマンシンになくてもマイナスイサイドスコット知らなくても楽しめる映画ですよし本当に面白かったですだから例えばこの世代わからなくても女性がいたらぜひ見てほしいんですよそれは全く関係なくてもう楽しめる映画ですだからなるべくあの女性 が絶対ウケると思うこの映画でも男性もこの映画を見てほしいんですよ本当でやっと「スーサイドスポートよりが本物のハーリー・クイーンが見れたと思いますなんか「スーサイドスポートの方は結構良かったし私もあのコスプレとかやってたんですけどな ん, だなんだか男目線だったんじゃないかなって思ったんですがこのあハーリー・クイーン」が「 の一緒もあるんですけど結構女性目線でなんかセクシーでも王でもかっこいい憧れるの世界観になりますであの一緒の話すると今回7個ぐらいが出てくるんですよもう全部オシャレでいやーもうちょっと今年のハロウィンはどうしようかなって超迷ってます超迷ってますマジで全部やりたいぐらいって思ってたんですよ気持ちで だから、あのー、女の子もすっごく楽しめる女の子もすっごく楽しめるということで今日はハレピの映画を見に来ました是非<笑>女性におすすめしたいなんですけどまあおすすめめっちゃするんですが実は男もおすすめする特にドリムとかのいる方が絶対楽しめると思ってます是非<笑>まだ公開されてないなんですけど公開、あのー、される時に是非コメントをお待ちしております あとはよかったらチャンネルを登録していいねしてもらってくださいまたよろしくお願いします今年のハレクインのコスプレはどのバッジにしようかなぜひよかったらおすすめしてくださいバイバイ